オっさンズラブみたいで。よくないそう。そうなん。うん<笑><笑>う。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回は皆さんスーツ姿って燃えませんか。 えっと、僕の旦那さんのりょうさんはですね、普段仕事に行くときは私服で行ってて、会議とかあるときはスーツなんですけども、なんと、今日はスーツを着てるんです。で、僕、スーツ姿の子めっちゃ好きで、なので、えっと、今回はスーツ姿の彼を迎え入れる動画です。<笑><笑>はい、というわけで、えっと、多分もうすぐ帰ってくると思うので、えっと、ちょっと待ちたいと思います。 もうすぐ着くよってよし、じゃあちょっと待ってみようと思います終了ただいますおかえり疲れた<笑><笑>なんでカメラ撮ってん<笑><笑><笑> な, なんでなんで<笑><笑>スーツマンスーツマンも疲れた久お疲れさま ー, さー、うん、もうスーツとか着るとさーあそうだよね もう暑いし。はいはいはい。ちょっとさ、うん、回ってみてよ。え？<笑><笑>はいはい、はい、はいはいはい。どう？いいじゃんいいじゃん。<笑>お腹大丈夫？お腹大丈夫。似合うかな？うん。似合うと思う。本当？うん。ちょっとショちゃんにやってもらいたいシチュエーションがあるんだけどさ、うん。ちょっと後ろから抱きついて。うん、<笑>いいよ。<笑>なんか、うん。 オッサンズラブみたいでサラリーマンと学生のい、うん、けない恋みたいな<笑><笑>ひょうにょうさというわけで今回なぜ撮ったかというと、うん、スーツ姿が好きな人に向けて。 手の動画です。<笑><笑>大丈夫かな？重要ある？重要。大丈夫かな<笑>こ？こうやってこうやって。こうやって？うん、あ、これ？あ、そうそうそこそこ。そ, こ<笑>それそれ。いや確かにねこれかっこいいね。うん、あー、うんそう。ああってね。そう。いや苦しかった。苦しい。いいよねスーツ似合う人。うん、俺似合わないからさ。そう？多分。ショウタも似合いそうな気がするけど。うん、いやーそんなことないと思う。多分。 どう俺もね、スーツ姿は好き。ああ、ほ、うんとどうですかうちの。どうですかはい。ほら、絶対かっこいいよ、これ。ほんとうん。俺は、うん、ネクタイつけた方が好きかな。あ、ネクタイやりの方が、うんうん、取っちゃった。<笑>もう一回つけるうんもう一回ネクタイつけるうん。苦しいっしょ。うん。